皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年7月15日、先日、トルネコから福引券の束を3万ゴールドで買いました。3万ゴールドで福引券10枚というのは妥当なのかどうかよくわかりませんが、これで特賞が当たるなら安いものです。そして今日は、フラワー交換券を買うことにしました。これでとりあえずトルネコが売っているアイテムは、すべてリストに載せることができました。 このフラワー交換券ですが、これ1枚でお花1個と交換できるらしいです。お花1個で1万ゴールドって高くないですかね赤字になったりしないですかねなどと心配しながら、とりあえずツナナさんのお店に行きました。お花は全部アイテムリストに載せたかと思っていましたが、まだ手に入れたことのないお花が結構ありますね。どれが高く売れるお花なのかよくわからなかったので、今回は適当に貴族ネズダリアにしました。 1万ゴールド以上で売れるといいなぁと思ってバザーを見てみたらちょうど1万ゴールドでした。違いました。1桁違いました。10万ゴールドでした。やばいですね。どうやら今のところトルネコのフラワー交換券でしか手に入れることができないお花だったようです。ただこの値段のお花を使ってドレスアップする人なんてほとんどいないはずなので売れるのに時間がかかりそうです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。